皆さん、こんこにちは。アフタービーーービトミュージックスクスルギター講師の瀧田でございます。今回はまたオールアクセスさんから物をお借りすることができましたのでそれのご紹介をさせていただこうかなと思うんですけれどももうがしかしバッとえっ と,、えー、っと突然ですけれどもこれ何だと思いますかこれがまあ今回そのオールアクセスさんからお借りしている物そのもの商品なんですけれども、まあ、このサイズでいくとすると少し大きめのエフェクターかなって思うじゃないですか。 まあ、僕も多分そう思うかと思うんですけれどもなんかこう空間系のちょっと大きめのやつだったりハンドメイドのプリアンプだったりとか結構こういうサイズのエフェクターってあるじゃないですかまあその類かなと、えー、誰もが思うかと思うんですが実はこれヘッドアンプなんですよヘッドアンプヘッドアンプって何やろかっていう方のために軽く説明させていただきますとまあこれですこれですっていう言い方はないか このアンプっていうのは音を入力して、音を作るところ、音を増幅するところ、音を出すところっていうこの3つの役割があるわけなんですが、一般的にヘッドアンプっていうと、音を入力して、音を作る、音を増幅する、この2つの役割を担うんですよね。で、このヘッドアンプはマーシャルの、まあ、JVM って書いてあるんで、多分そういうヘッドアンプだと思うんですけれども、これもヘッドアンプだし、これもヘッドアンプだし、これもヘッドアンプだし、これもヘッドアンプだし。 もうどういうことだと。もうボスオブゼム、ああ、ヘッドアンプ、もうアメージングですよ。こんな3本指で持ててしまうぐらいに軽い。たぶんこのマーシャルドンヘッドアンプを指3本で持とうと思うと、指が折れると思うんですけれども、もうこの指3本で持ててしまうぐらいに軽いと。もうこれどういうことだと。こんな小さくしなくてもいいと思うんですけどね、本当に。えー、ちょっとどんなもんか、箱を開けていってみましょうか。 またこう、ね、箱を開けるとです、ね、またサプライズがあるわけですよ。これだけでも十分小さいじゃないですか。十分小さいですよね。ヘッドアンプこれですよ。どういうことだとなってるじゃないですか。ところが、どっこい、蓋を開けると、なんと半分くらいアダプターで埋められているんです。実際のヘッドアンプはさらに小さいこれ、さらに小さいこれ。えー、僕の砥石よりも、僕が使っている砥石よりも小さいですね。あの包丁を研ぐときにあのついているこのなんか石。あの砥石よりも。 小さいです。僕の砥石結構大きいのであれよりも全然軽いしあれよりも全然小さいでこれをパカッと箱を開けてみてその姿をあらわにしてみるとまあびっくり最終的にはこんな姿になりますパラババンパンパンもうこんなの、ね、すごいっすよねこんな小さくしなくてもいいじゃないかと僕は思うんですけれどもどうでしょうかで今回それがなんと2台ありますパバンパバンパンパン。 ちょっと見た目がね同じ感じだから分かりづらいかもしれないですけどもまあ2種類あるので両方とも試してみたいなと思いますなんか上から見た感じこういう貨物列車っぽいフォリウムしてるからなんかこうねなんか子供のおもちゃのこのガタンコトンウィーンガタンガタンみたいななんかこう汽車ポッポみたいな感じがしますけれども、まあ、そういう類のおもちゃではなく立派にギターの音を出してくれるヘッドアンプだということでございますいやなんかこう時代の流れってすごいですね じゃあ、ちょっくら思想をしていってみましょうか、えーと。このマーシャルのヘッドアンプはこんな立派なものがあるんですけれども、これは使わないので、ちょっとどけたく思います。うん、おおおこれれは指が折れる。というわけで、セッティングが終わりましたので。 実際に音を鳴らしてみようかなと思いますそして今回も恒例のピクチャーインピクチャーでうーん、画面ドンズババババ バ, バみたいな感じで手元もお見せしながらやっていきますのでぜひ参考にしてみてください実際に暗を2台並べるとこんな感じですそれぞれつまみは共通していて左側からベース、ミドル、トレブル、ゲイン、ボリュームそんな感じの流れになっておりますで、それぞれの機種の説明を説明書から引用させていただきますと まず、こっち、ブリティッシュ・インブリティッシュインベーションは、えー、5ワットクラス AB の擬態をヘッドアンプレス。低い原因設定でヴィンテージ・ A ボックス、AC30 のサウンドが再現できるようにデザインしました。とのことで、まあ平たく言うと、なんかボックスっぽい音が出るアンプということです。で、こっちのパープル・ウィンドウが、あ パープルウィンドウは5月クラスエビのギター用ヘッドアンプレス低い隣接でビンテージマーシャルプレキシースーパーリード19593とか再現できるデザインにしましたということでこのマーシャルのプレキシースーパーリードっていうそういうアンプがあるっていうなんかそういうことだと思うんですけれどもなんかマーシャルっぽい音が出ると、まあ、そういうことなんじゃないでしょうか多分こっちがそのボックスっぽいこっちがマーシャルっぽいとかなんかそんな感じで大丈夫だと思います怒られないと思います多分大丈夫ですでとりあえずじゃあこっちから行きましょうか 表はまあこんなんですけれども、まあ、裏側はこんな感じになっておりましてっとキャビネットにつなぐところそしてエフェクターをつなぐセンドリターンの端子そして iPad とか iPod とかをつなぐような外部入力のオグジュアリーインとあとラインアウトはヘッドホンとかイヤホンとかもしくはパソコンとかのラインロックオンとかのラインアウトプットと電源っていう感じです実際につなげてみましょう電源こらー キャビネットこら、電源はこっちもこら、ひっくり返してコンチクション、表からはギターインプット、よっしゃこえー、そして試奏するギターはいつも通りピルローレンスビルコさんです、わっしょい、はい、でこんな感じのシンプルなセッティングですけれども、まあこのままね電源をオンにするとどういうわけか。 音が出ると。まあ、出なかったらそれはそれですごい困るんですけども、まあ、どういうわけかこれで音が出るらしいんですよ。どういうわけかスイッチオンどういうわけかスイッチオ ン, ン、えー、と !EQ を取り、えー、とすいません。取り乱しました。EQ を真ん中ら辺にして、原因を真ん中、そしてボリュームを3時ぐらい、このぐらいでちょっから弾いてみたいなと思います。どんな音がするでしょうか。 感じの音色です。割とミッドが豊かな感じで優しいというかなんか温かいというかなんかこのままでも結構いろいろ使えそうな音色だと思うんですけれどもいかがでしょうかまあそんなにまだガッツリ歪ませないんでそんなにねなんかこうワシャワシャっていう感じではないですけれどもなんかふくよかというかなんかボムな感じというかなんかそんな感じがしますよねでちょっと気は早いかもしれないんですけれども、えー、少し音を聞き比べたいのでもうすぐに 付け替えてししままいました。でこっちのパープルウィンドウマーシャルっぽい方に関しても同じセッティングでちょっくら鳴らしてみます。 聞き比べるとすごいわかると思うんですけどもさっきのボックスっぽいアンプの方はなんかこう柔らかい丸いというかなんかこうなんか大人な感じの音がしたと思うんですけれどもこっちのマーシャルっぽい方のアンプの方はなんかすごいこうギャーみたいななんかすごい「おギャーなんかバリバリとかなんかなんかそういう「オレオレオレオレゃ お, りゃ お, りゃおりゃっていうなんかなんか異性の良いというかなんかこう 僕のこのギターの音色に対する表現力のボキャブレリーのなさにすごいびっくりしてるんですけどもなんかこうなんかそういう感じですよねなんか若々しいなんかビチビチしてますなんかビチビチビチなんかビチビチビチビチビチビチしてるんですよ僕の中に僕にとってはビチビチしてますでまあこのワンプ両方とも5ワットっていうすごい低出力ながら普通にこのマーシャルの4発のキャビとかもねパワフルにならせるぐらい実は実はポテンシャルを持っておりまして 今は結構抑えているからこんな音量ですけれども、EQ をフルテンにボリュームをフルテンにこんな感じで弾くと結構音量出るんですよ。結構音量出ます。原、え、因、ー、はまあ半分くらいですけれども他フルテンにしてちょっと弾いてみましょうか。多分びっくりすると思います。結構音量出ます。 こんな感じになってしまいますよねなんかそのぐらい結構音量出ますよねそして結構歪みますよねでまたちょっとって気が早いかもしれませんけれども、えー、同じセッティングで試してみたいのでこのボックスっぽい方もいってみましょうまた E q をフル点にして、えー、ボリュームをフルにして原因は真ん中らへんそうするとこんな音がします い音色がが、き取れるかか。と思うううんですがどうですどしょうかなんか音量を大きくするとそれぞれの違いがもっと如実になんか感じると思うんですけれどもどうでしょうかねなんかこんな感じで割とマーシャルのキャビからもねパワフルの音がバーッと出てくるのでごわっとと言ってもなかなかあのどれないぜという話でございましたさすがにこのラウド系のバンドだったらちょっとつらいと思うんですけれども普通にこの歌物のポップスとか軽いロックとか なんかそういうバンドだったらもう普通にもうスタジオの中のバンドアンサンブルでこれでなんとかなるんじゃないのかなっていうぐらい結構音 量, 音量は出てきますちょっとこうラウド寄りになってきたりとかするともう全然パワー足んないですけれども意外といけますでキャビから音を出す時に気をつけたいのがもうほぼクリーントンは出ないと思った方がいいです、まあ、この辺はそのねあの低ワットアンプの宿命というか構造上仕方がないんですけれども ゲインをゼロにしてこんな感じでクリーントーンを出すことはできるんですけどもここからもうちょっとでもボリュームを上げるともうちょっと歪み始めてしまうと。 そこ音量が出る頃にはもう結構歪み始めてしまっていてクリーントーンはまあ出ないと思った方が良いかなと思いますでもまあそういうのねクリーントーンとかあんまり使わないしそんなにきれいじゃなくても大丈夫だよっていう方は、まあ、バンドで使うことも検討してみても良いんじゃないのかなというぐらいなかなかパワフルなアンプでございますいかがでしょうか 5W とといえどもなかなかやるぜということでしたでまたここからねなんかこうエフェクターがまたいろいろ あったりりとかすると、かすする広がりが出てて面白いんんんだけけどどなな思うでね。エフェクターがあればな。エフェクターがあればな。チラリ。エフェクターがあればな。チラリ。わあ、こんなところにエフェクターがたくさんってまあ、そんな小芝居はいらないですね。まあ、こんな感じでエフェクターをせっかくなんでいろいろ持ってきました。とりあえず、後ろにエフェクターのこのセンドリターンという端子があるので、 まあ、これを使ってリバーブとかディレイとか、まあ、そういったものの味付けをしてもなかなか面白いんじゃないのかなと思います、まあ、とりあえずこのこのセンドリターンこの端子を使ってこのエフェクターをつなげてオールアクセスさんに言われているので、まあ、とりあえずつなげるんですけどもつなげさせていただくんですアンプからのセンドをエフェクターのインプットに挿してエフェクターのアウトプットをアンプのリターンにつなぐと これで、OK、なはず、多分そして、普通に<音>こうそして音が鳴るはずなんですが鳴らねえ鳴らねえのは電源が入っていないからこれだそれは鳴らねえ えー、とアダプターを入れ忘れました。これで音が鳴るはず。どうよ。オン。鳴った鳴りました。やったぜ。やったぜってことはないか。 まあ、こんな感じでディレイをつなげばもちろんディレイの音もなりますと。 いいい方ももちろんでできるよととうことでございます。まあ、せっかくなんでいろいろと歪みエフェクターもちょっとつなげてみようかなと思うんですが前にこのブルースを紹介させていただいた時、えー、とき僕がそのアンプとかのブースターとして使っても面白そうなんていう話をしたんですけれども覚えていらっしゃいますでしょうかもうこういうときすごいもううってつけって感じですよねえっ、ー、とブルースドライバーはちょっとセンドリターン使わずにとりあえずで いきたいいと思いますちょっといっ。こんな感じで普通にギターからエフェクターに行ってで、エフェクターからアンプにという席点、うん。えっとエフェクターかましてなかったら、うん、こんな感じの音色ですけども。 をオンにするとなんかすごいなんか太くなったというかすごいラウドな感じがしませんかなんかちょっといい音っぽくないですかなんかこんな感じでブルースの使い方できるとすごくよいななんて思いました。 えー、ちょっとこっちのマーシャルっぽい方もやってみましょうかマーシャルっぽい方こっちでも同じ感じのセッティングにしてし鳴らしてみましょうブルースをオフにしていると オン<音楽> なんか今のはよくあハハハハハハハハあ、ハあ、ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハいハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハっとハハハハましハハハハハハハハハハハハハハ 電源を入れてギターをつないでとりあえず鳴らすとりあえず入れる<音声>おなんかすごいわかりやすくパープルウィンドウプラスチャンクって感じの音ですね<音声><音声> 僕が好きそうな音です。<音> ちょっとふざけたくなってくなてる感じの音ですまあそんな感じでエフェクターとかつなげるとねまあ普通のアンプなんでいろいろとまた広がりを持たせられて面白いかなという感じでございますあと何だっけなんか4つぐらいなんかこれいこれいっといてみたいなことあったんですけどもあそうこれ電気屋さんに行くとなんかこういうケーブルが売ってるんですよこういうのを使ったりとかするとなんかこう iPod とか iPad と か, なんかそういうのと一緒にこう演奏できたりとかして面白いんじゃないのとそんな話でございます ちょっとやってみますと、ここの後ろに、えっ、ー、と、オグジワリーインっていう、なんかそんな感じの、なんていうんですか、あべ、停止してしまった、ここにこのオグジワリーインという端子がついているんですけれども、まあ、ここにこの差し入れ、iPad とか iPod とかにつないだりとかすると、その音を入力することができると。 そんな機能もあったりとかします。ちょっと何かやってみましょうかえー、と著作権上何でも鳴らしてもいいっていうわけではないのでちょっと僕の曲になってしまうんですけれどもなんか適当に僕が作った曲を流してみますそれと合わせてか練習っぽくしてみましょうか「<音楽> こういうい、OK、桶を流している。 いいととと遊べるということでございます、まあ。僕は今回アンプから音を出してますけれどもヘッドホンでも OK なわけですよちょっといろいろ外してシンプルにしてみるとすると、まあ、こうアンプがあって電源を入れるじゃないですか電源をつなぐじゃないですかで表からギターのアンプギターのインプットをつないでで、普通にここにヘッドホンをさせば もうそれだけで音が聞こえてくると。で、さっきみたいにこれをこのオブジュアリーの中に突っ込んだりとかすると、ちゃんと iPad とか iPod の音も聞きながらヘッドホンで聞くこともできる。通常のこういうヘッドアンプって、ロードっていうのをつながないと傷んでしまうんですよ。なんかここのキャビネットのアウトプットに何もつながないと、なんかね、その出力するものがなくて、おおお、なんかおないっぱいなぜ、電力いっぱい溜まってきて、なんかアウトプットするところがないぜみたいな感じで。 アンプが傷んでしまうんですけれども、そういうのをつけなくても全然大丈夫だったりとかすると。で、今回はスタジオに来ているんで、あんまり試せないんですけれども、普通に LINE で出力してみても、いい音になるように設計をされているので、卓録なんかにもいいんじゃないのかという話をいただきました。はい。えー、ちょっとその辺は僕は LINE でまだ使ったことないんでわかんないんですけれども、普通にアンプで鳴らしている分には、本当にすごい好感触というか、なんかいい感じだなと思いました。 まあ、普通に楽屋さんで見かけたら、ぜひ疾走してみていただけると嬉しいなという感じでございます。お値段としてもね、すんごい安いんで、ね、こんな手軽ですしね。えー、そんな感じで HOT の紹介をさせていただきました、えー。皆さんも見かけましたら、ぜひともトライをしてみてください。 それでは、さようなら。<笑>また次回さようなら。ウフフフフフ。ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトンって感じですよね。こう見ると。ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトン。